と書いて千ヶ谷高専ちょっと今までとはわけが違う知る人ぞ知る的な人サイトでも紹介されてるような 温泉なんんですけどお客さんも1一日に2組来るか来ないかぐらいなんですってあその記事を読めば読むほど私の冒険心がくすぐられてこれは行くしかないと。 最高気温も24度とかなんであの涼しいですすごくちょうど温泉が気持ちよく感じられそうですうわまたちょっとパラついてきた雨がうわやめてくれー駅に 走る道は雨で川のように僕のずくはびしょぬれやばい本当トびしょ濡れになるぞこれ勘弁してくれあと4分なんだけどな 難しい結構山入ってくのね狭いちょっとこのロケーションやばくない怖いよね 出てきそうだね。突然怖くなってきた。200メートル先目的地左側です。目的地は左側です。お疲れ様でした。あった。ここです。 いやそりゃ誰もいないよね。 大 人, 人700円ここに1000円入れますで釣り船箱から300円取りました こっちが男湯「メン」って書いてあるね表彰状もあるでこっちが女湯「レディ」って書いてあるねここはトイレなんだけど使用禁止。 とが開かなくなります。老朽化につき。あ、なんか床が柔らかい。 的なものがないのね。え、これやばくない？あ、でも意外と浴室は綺麗。古いなりにちゃんとあの清潔にされてる感じがしますね。 T シャツ。 秩父って何度も来てるけど本当にちょっと一本道入るとこういうマニアックな温泉があったりして面白いねあそうそうこっから出てきたんだねこれを右 シリーズ第3弾は秩父の秘湯茅ヶ谷高専でした皆さんいかがだったでしょうか最初はちょっとビビっちゃったけどいい温泉でしたなんか一人でボーっとしたい時なんかは最高ですね何かに疲れた時に行くと、えー、身も心も癒してくれるんじゃないかな こんな温泉でした気になった方ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうかそれじゃあまたねーバイバーイ<音楽>さよならとうかいた手紙<音楽>テーブルの上に置いた